であとこです、ね、こういうのを見た時にこういうまっすぐなところこ れ, は あ, れあのバカって言い方をするんですけど、はい、バカこのまっすぐをどうするのかこれもそうですよねこのまっすぐをどうするのって<笑>まあそういうところをこれもまあ、っすぐダラーンとしちゃっててパッと目についたのがやっぱりこれだったんですねまあわずかにここまっすぐあるんですけどここから曲がっててここから鋭いまた曲がりがキュッとあると<笑>でこれ見た時にあどうしようかなと思ったらまずやっぱりこれがもう目も少し弱いのと。 これね、ちっちゃい弱いの と,、うん、うんとここが3本になってるんで、まあ、これは取っちゃうだろうなと、はいはい、でこれが主木になっていってこれをーずっとこういうふうに下ろしてくると、うん、こんな感じですよねここも当然今まっすぐですから変化をつけていくと、うんまあ、こことここが管抜きですから、まあ、ここ悩みどころですねこれが裏枝になるんでもしかしたらこっち取っちゃうかもしれない、うん、これがギューッとこんな感じで作っていければという、まあ、あのそういう樹形構想を考えて購入すると。 それででではごよ松の静止定すすね。ね。もうね。ミミニニもうやっぱり購入した時のイメージっていうのはこれが頭でこれが刺し絵だということでまあちょっと面白いのはこのやっぱり根毛と極力この距離が短い中でここですよね短い中でこう変化があるというところがいいなとあとまあ端がね八つ房かもしれないんですけどねだいぶ短いんでねイメージとしてはこれはぐっと下げていってでここは模様をつけていくという感じで作っていきたいなと。 いうふうに思いますんでまずちょっとフルパー取っちゃいますね、はい、あとこれなんかも取っちゃいますまず明らかにいらないところですねこれを取りますとこの辺の枯れのカレーダですね取っていきますちっちゃいのありますけどこう足元にあるんでこれがこれですね、はいうん、これ い, いらないですね少し整理する意味で抜いて切っていっちゃいます葉っぱをちきちきやつぶさっぽいですよねでもねうんみんな発生が、はい いいですね。いいですよね。いいですねこの辺もあの枝がたくさんあるんで、とりあえずまあちょっと元気のないやつは先取っちゃいますね。ここはやっぱ頭なんでちょっと一番しっかりしたやつは取ってきたいっていう感じですね。うんうん、ここですね問題はね。でこれが裏枝になるんですよね、はいはいはい。なんでこれは絶対取れないとなってくるとこれが取りたいと。うん、でその上にこれがあるんでまあ、取っちゃってもいいんですけど、ちょっととりあえず取っちゃいましょうか。はい。 あとはこの辺ですね。これ辺の整理、うん。これもちっちゃいのがこれがあるんで取る。ちょっと綺麗にしてみますね。商品の御用末は、ええ、カントさんも川崎先生もよくよくでもないけど、あやってますね。やってますよね。やルマ、ね、さんは初めて。 ああ、かもしれないですね。自、う、分、ん、のご用ってなると。自分ではやってますけどね、うん、動画としては初めてかもしれないですね。す<笑>個性が見れるかなと思って。ああ、なるほど、それぞれね、作り方が。うん、これ、多分こうカーブしてて、ここ三本あるんですけど、これ内側になってるんで。これですね、は い, はい、はいはい、取りますね。とかな、いらないだ、ここはね、三つあるんですけど。 頭は少ししっかり枝があった方がいいんでやがてどれかあの2本にすると思うんですけど、はい、とりあえず3つで作っておきますねま、はい、構想としてはこれをもうちょっとこうなんだろうこの今この角度とか真横になってるとこのまっすぐってすごくまっすぐに見えると思うんですよね。はいはい、でこれを少しこういうふうにすることによってま、うんうん、っすぐっぽく見えないなるほどはい、いうことがあるんで一旦ここで畳み込みます。はいはい ね、ギューッと絞ってですねうん結構簡単に曲がります曲がりますねだいぶ曲がった感じ曲がりましたよねうん、うん、これ2本かな枝とこの芯とかけていくんで、はい、これは番あ16番ですね16 番, 16番を2回かけると。 これですね、枝の下側下側ですよねはい枝の下枝の下、はい、でこういうのは、うん、こうねじりながらこう持ってきますねああなるほどねそれが原因で隙間が。 生まれちゃうんですか、ね、ああそうそういやそれとこれが下いっちゃうんで、はいはい、今こういくと下いっちゃうんで、はいはい、このままこうねじっていくと、はいはい、ますます下いっちゃうんで逆にこう回しといてもついさっきまで針金巻いてて、えー、やっぱ隙間ちょこちょこできるから隙間が空きますよね気持ち悪いじゃないですかそうなんですよね今度は これ下先端までかけちゃうんでちょっとこっちを斜めにしてちょうどねこういうのも四本あるんで、はい、あのこの枝って下の刺し枝って一二三四つあるんで、うんうん、はいニコニコでかけていけると思いますちょっとあんまり理解できなかった。ああ、そうかそうかそか<笑> 例えばこれとこれ次にこれとこれってはいいうふうにかけられると複数なんで次の針金がってことですい。 自分でかけてみると難しいですね、やっぱりね。難しいですね、やんなきゃわかんないですね。そうですね。そうなんですよね。でも気持ちいいですよね、綺麗にかかると。うん、そうですね、うん。なんかテーマみたいな。タイトル テーマああ何だろうなよくあの技術技術って、ね、ここで勉強して技術学ぶんですけどまず第一はその木をどう作るのか。 どうううかっっててしたら一一番ここののの木ががよよよく見えるかっていうのをそそ構想がまず第でですよねそうですよね、ええ、なんですよだから多分皆さん一番困るのはどう作ろうかって悩んでねできないでって多いと思うんだけどその構想することが第一であってでそれを作るためにはいろんな技術がいるわけですね。これも前言ったように添えた方がかっこいいんですけど添え る,、ええ、添, える添えるっていうのは針金がこっち側に来た方がいいんですね。 そ こ, ね、この太いやつのこっち側に、えーはいはい、が綺麗になるんですけど効かせるためにはここをあえてこう乗っけてやるとこの針金が効いてくるよといるはいなんで展示会とかでは添えるんだけどこういう木作りの時は上に乗せると、うん、まあ別にそういう決まりじゃないですけどね私はそうしてますということですね、はい、最初に構想を できるるようになるになたたくさん見た り, 作ったりっある方がねなんかパターンが覚えるっていう言い方をした人いますけど、うんはいはい、確かにそうかもしれないです文人の、うん、時って文人のうう理想のパターンみたいなやつが自分の中でイメージがあって県、うんうん、外だったら県外でやっぱりそういうイメージがあってそうです、ねうん、結構だからパターン化されるできるといえばできます、ね、で, きるできると思いますね。 結局みんなが見ていいと思うのは同じ、ねはいはい、あのいで、そうそうなんですよね。今度上行きますね、はい。簡単ですよね。これ枝何本かしかねないから、うん。これかかってんだっけ？なるほど。銅線も硬いからかけたくないと思ってたんですけど、うん、実際針金かけとかやるようになると銅線使いたくなります、ね。そうですね。やっぱり効くんでね細くてもね。 見 た, 目もね、見た目もいです、ね、あるあるかもしれないこれは盆栽そうですねまず、えー、とイメージとしてはですねこっからこう前に曲げますぐっと、はい、曲げていきますで今度はこれを こっち一回曲げると。うんうん、第一弾、はい。はい。で、今度はこっちに曲げますね。第二弾。だ、は、ん、い、続いて前。前。 小さく、こう畳んだ感じ。そうですね。裏。さすがですね。ええ、かっこよくなってくる。ちょっとこれはどちらかっちゃってるんで、ちっちゃい針はね、あの一本これでいいか。そうやってうね、う ね, うねってやることで、こう。そうですね。なんかもう本当に、普通の圏外っぽい形になるのかなと思ったけど。まあ、やっぱり商品なんでね、こじまれと、畳み込むっていう、また。 かんちゃんと川崎先生と違うかもしれないですね。うん、うこういうのちょっと寄せてあげてこういうの寄せてあげてですね頭全体にボリュームあっていいんでこういうのちゃんとめ起こしをねこちょっと商品であったもしてあげて。はい なんかこういう樹形の木って結構あるから、はいはい、みんなで一斉にやってみたいですよねああそうですね面白いですねどんなのができるの か, かそうですね前結構バラバラにねっカンちゃんと先生とね、はいはい、やったのありましたよねはいはいありましたねやばいな3人の技術の差が<笑>技術っていうかやっぱりさっき言った樹形構想なんですよねうそうですね気がしますね はいこんな感じでういいところいいよねそうですねすごいちっちゃくたたうですねまあ一つはここでねうん小さくたたんだっていうこととやっぱりここの曲付けですよね幹の多分最初の映像と比べてもらうとここはまっすぐだったと思うんですけど、ねはいはい、急にビューンってて伸びてますもんねそうですね曲をつけてあとここもぐっと上から見るとわかると思うんですけどだいぶ前に反曲してますけど。はいはい まあこの辺の枝ももしかしたらいらなくなっちゃうかもしれないですけど。なるほど。はい。いや面白い。これだけねぎゅってねここ見てもらえるとね、うん、なかなかわかりますよね。その根の部分をこう曲げるのはいいですね。そうですね。ここはねやっぱりタラーンとしちゃうんで、やっぱぎゅっとやってで、あと本当は盆栽のイメージの話しましたけど樹形の、はい、本来で言うとこの根の上がったところよりも、はい、頭をねちょっと下げたいんです。そうするとこの根がねより強調されるんですよ。 あうん、今ねそこまでいけない、まあ、これでバランス全体的にいいんですけど、はい、いいんだけどもできれば理想的にはこれよりも、えー、この頭が少し下がるというぐらいが一つ の, あの私の中での兼外のパターンですね。パ、はい、パターンパターーンンなるほど文、えー、人のパターンとかか外のパターンとかっていう中でう確かに昼間さんっぽいですもん ね, ですよね作り方が、ねですよねうん。というところで、まあ、まあまあまあ じゃないですか。さっき黒松がだいぶいい加減にやったんで、うん、<笑>さっきの<笑>はいちょっとはい同じ樹形の木僕も持ってるんではいさっきね同じかかったん で, です、ね、ちょっとやってみますやってみてください面白いはい。あともうちょっと枝がね充実してきてこれこうやっぱりポコンポコンってこう商品であっても棚ができてくると面白いと思いますね、うんうんうん、なるほどはいわかりました。ははいいそんな感じでで以上です、はい。ありがとうございます 10月2324日から大宮駅徒歩1分まる東日本にて大宮が盆栽の町って知ってた大宮盆栽村 i n まる東日本を開催します盆栽村各園全部の園が参加するイベントとなっておりますのでぜひお越しください お求めやすい盆栽から本格盆栽の販売植え替え体験23日24日で、えっと、やる内容をかかってくるんですけど23日は私がえ盆栽の開作のパフォーマンスをのデモンストレーションをやりますでその後大宮アルディージャベントスの、えー、2選手による、えっと、植え替えの体験があります<笑>あと24日事前 PR にもありました吉本芸人の方によるお笑いライブと盆栽対決があります ライブ参加者、盆栽対決参加者には盆栽美術館の招待券と、うんえー、抽選で盆栽サコッシュを、えー、プレゼントします。サインがもらえたらもらえます。はい、もらえます、はい。埼玉市から盆栽のおチョコとピンバッジ、センスなどのノベルティを無料で配布する予定です。うん、だいぶいいものになっていると思います。あと埼玉県の字、えー、だけお土産等の 販売も行っておりますのでこの際にですね埼玉市の魅力を発見していただけたらなと思いますはい、はい、じゃあなんだぜひはい<笑>皆様お越しくださいはいお越しくださ い, あ り, いありがとうございました